本日は少しユニークなドライブレコーダーをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちらのミニアイから出ております AI 衝突予防システムが搭載されたドライブレコーダーになります。以前エー a スのドライブレコーダーご紹介少しさせていただいたんですけれども、今回はこちらさらに本格的な AI 機能が搭載されたドライブレコーダーになりますので、 特に安全運転系の支援装置が付いてない車、お乗りになられている方で安全運転支援装置欲しいなって思われている方にとっては非常にお勧めできる商品と思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。それではまずこちらの商品の構成をお伝えしようと思います。まずパッケージなんですが、こちらになるんですが、 ハードボックスでできておりまして、まあ、開ける前から非常にワクワクドキドキさせるような、そういったドライブレコーダーのパッケージになっているのが特徴的なところかと思います。で次に、こちら。よく問い合わせがあるんですが、ドライブレコーダー購入したとしても、自分でつけれないから、リーダーでつけるんだという方もいらっしゃるんですが、このような形で取り付け方法、取り付け注意。 非常に優しく、かつ構成部品も少ないので、誰でも簡単にできると思います。まあ、私の動画でも、どのように取り付けているのかというのをご紹介していくので、そちらを見ていただければ、確実に取り付けすることができるかと思います。こちら、こういうような形で、要領書が付いています。それから、こちらの取説になるんですが、取説も非常に親切に書いてありまして、 か、ま、つ、よくやりがちな中国製のドライブレコーダーとかですと、この文字なんかも読みにくかったりするものがあったりするんですが、そういったものもほとんどなくて、非常に親切で読みやすい。誰でもこれを読んでいただければ、このドライブレコーダーを使いこなすことができるような形で書いてありますので、非常に読みやすい取説になっています。 あとはこちらの静電気の防止の保護フィルムがついていましてこれは昨今のドライブレコーダーどれでもどのドライブレコーダーでもついているものがほとんどなんですがこちらのミニアイのドライブレコーダーに関してもついていますもう一つは後ほどご紹介するんですがこのように水平器がついておりましてこちらは AI 機能今でいう ADAS という機能が搭載されているドライブレコーダーになりますので まず初期設定をするときにこちらを使うということで水壁が付属されています。あとはこちら取り付けするときに使うための工具。まあ、こういった形で構成されています。あとはこちらの方なんですがこれが本体になりまして非常にデザインもスクエアっぽくてシンプルで まあ、取り付けも、取り付けをしても、特に煩わしい感じというのはなくて、近未依頼的な感じがあって、非常に良い作りになっているんではないかなと思います。こちらのディスプレイになりますが、AI 機能の ADAS が搭載されているので、ここに今の車の状態というのが表示されるようになっていて、 かつドライブレコーダーとしても使えますのでドライブレコーダーのカメラの何を表示しているのかというのも見ることができます最後にこちらになるんですけれどもこのカメラの電源を取るための台座になるんですけれどもこちらが GPS の配線こちらが電源を取る配線になっております差し込む部分がここになるんですが ここに台座を差しし込んで使用して使用てうといった形のもののになっています。このような形で取り付けをすればあとは AI システムが搭載されていますので一度構成をかける必要がありますので、まあ、それを行った後に AI システムとドライブレコーダーとして使うことができる のになっています GPS のユニットは、私の場合ですと、このモニターの後ろの部分、ここに取り付けをしていまして、先ほどの GPS の配線は、ここにつながっています。でモニターも、このような形でケーブルを使っているんですが、こちらは電源ケーブルにつながっている配線になっています。 次に取り付け方法についてご紹介します。よく問い合わせがあるのが取り付け方がわからないとおっしゃる方がいらっしゃいますので少し詳しくお伝えをしていきたいと思います。今配線を見える形にしました。でこちらが電源でこちらが GPS につながる配線になるんですが、まず電源の方からご紹介していくと、この電源なんですが、こちらの下。 ここに分岐しているところがありますで。これどこにつながっているかというと、これはこちらのシガーライターソケット。ここから電源を取るようになっているんですが、ここにつながっています。私の場合は3連のシガーライターソケットにつけて、でこのような形で電源のケーブルをつけると。 いうことで電源を供給しています。で、親設設計でこのようにここが埋まってしまうと電源取れないということになってしまうんですけれども、このように USB が用意されているという丁寧な設計になっています。で先ほどの電源、ここが電源につながっているこの分岐のコネクターなんですが、この分岐のコネクターのこちら側が、この ドラレコの電源につながるようになっています。もう一つこちらは GPS になりますが、ここ配線ありまして、直でこのような形で GPS 置きたい場所に置いて、あとは配線を隠していくといった 作業だけになります。最後にもう一つはモニターなんですが、モニターはこちらの電源の分岐コネクターがありまして、こちらの下側になりますけれども、これにつながっておりまして、このような形でモニターにつながっているといった形になりますので、これをつなげてあげれば、あとは使えるようになるといった状況になります。 一度作業の方をお見せしていきたいと思います。 が終わりましたので電源を入れてみたいと思います、はい。このような形で音楽が流れまして、で自動で録音開始が始まります。デフォルトの状態ですとこのように。 ADAS の画面になっていまして、後ほど紹介するんですけれども、前に人や車等が検知された場合というのが、まあ、この辺にしっかりと表示されるようになっています。でこちら、二度押しすると、前の映っている状態、ドライブレコーダーとしても機能していますので、こういった形で見れるようになっています。 データス機能を使う前にセッティングをする必要がありますので、そちらについてのご紹介をいたします。次に、ミニアイの、まず、使う前の設定についてのご紹介をします。このミニアイに関しては、こちらアプリがありますので、このアプリをダウンロードする必要というのがあります。こちらもすでにダウンロードしてあるんですけれども、まず、この画面を開くと。 で、こうしていただくと、すぐに接続が始まります。そうしますと、このような形で、今収録している画面を映し出してくれるんですけれども、まずドライブレコーダーの設定からお見せしたいと思うんですが、その場合はここをタップしていただくと、こちら見ていただくと、720p から 1944p ということで、かなりワイドに解像度の設定ができるというのも、 このミニアイの大きな特徴になります。かなり高画質で高精細で、かつ夜も使ってみたんですけれども、非常に WDR 機能が働いていまして、暗いところにあってもかなり高精細で撮影してくれるというのが特徴的になります。あとはこのように音声、 好みに応じて、調整ができます。あとは、こちら。明るさを自動的に調整するということで、こちらは、この、付属しております、モニター。夜になると、白い画面から黒い画面に切り替わってくれます。それが、この、夜間モードっていうやつなんですけれども、まあ、手動で設定できるんですが、このように、 時間帯で調整ができるようになっています。まあ自動で調整することもできるんですが、私はもう自動で調整の方をしています。まあこれで特に問題はないので、これに、この設定にしています。あとは駐車監視。今回に関しては高圧ケーブルつけていないんで、駐車監視が使えません。駐車監視を使う場合は、高圧ケーブルを別途用意する必要っていうのがあります。あとは、 SD カード、まず最初にフォーマットをする必要があります。付属ではついていないので、使っている SD カードを使う場合があると思うんですけれども、まあ、その場合でしたら、まず最初にメモリーカードの初期化をする必要があります。でここ、ちゃんと初期化しておかないと、Wi-Fi が繋がらなかったりするような不具合が出たりするんで、そういったことを避けるために、まず最初に初期化を行ってください。 オンエアその辺のところになります。で、こちらなんですけれども、すでに収録というのは始まっているんですけれども、スポット的に収録をしたいという場合があると思います。その場合は、まあ、こちらのボタンでもいいんですけど、こう押すと、これ今30秒ってなってるんですけれども、まあ、短い間隔で、 収録というのをしてくれる。で、今これグレーになっているところがちょうど収録しているところになりますので、このアプリ上で時間を遡って見るということも可能になっています。もし携帯にダウンロードしたい場合は、ここを押していただければダウンロードもできるようになっています。ドライブレコーダーの主な機能としては、今ご紹介したところになるんですが、一番の目玉というのは、やはり AI の衝突予防機能と、ADAS と言われている機能が 搭載されているところなんですけれども、まあ、それを使うためには、まず、設定が必要になります。で、こちらにも押したんですけれども、まず、こちら、アラームのボリューム、まあ、こんな形で、好みによって調整ができます。で、結構いろんな設定ができるようになっていて、このように、アラームの感度、まあ、低い、普通、高い、超、高感度ということで、 あるんですけれども、まあ、このように調整ができます。まあ、通常ですと、まあ普通と。今回私の方は、まあレビューということで、まあ、こちら、体験モードということで、一番高感度のモードで設定します。カスタムというところを押していただくと、どういった機能が入っているかと言いますと、車間の警報、それから徐行衝突予防、 それから歩行者も見てくれます。でかつ、車間、車線逸脱、警報で。これは60キロということなんですが、一番低いところで60キロの設定になっています。それから、前方車両発進のお知らせ。急加速、急カーブ、急ブレーキと。それから、車間、距離。 これも見てくれますで。最後に衝突警告ということで、こういったきめ細かな機能が搭載されているのが、このミニアイの大きな特徴になっています。この機能を正確に使うためには、この下、まあ、ここを調整する必要がありまして、この水平調整操作デモというと、この画面を見ていただければ非常にわかりやすくて、 まあ、ちょうど今、道路上にありますんで、そこにカメラをまあ合わせると、まあ、いうことをしていけば、OK です。で、完了と。で、それから、こちら。まあ、こういったアナウンスが出ます。で、車幅の設定。ステップアゴンは1695なので、 まあ、だいたい170ということで設定します。で、最後、取り付けの位置なんですが、取り付けの位置は、私の場合ですと、まあ、ここがセンターになるんですが、ちょうど右にオフセットしたところにありますんで、まあ、ちょうどセンターから右にだいたい15センチから20センチぐらいのところに合わせて設定しています。まあ、これで、 完了ということで、で、ここから、この状態で、ドライブレコーダー撮影しながら、まあ、エータスの機能というものも使えるようになるということになります。精密調整というアナウンスが出てきますんで、まあ、調整が完了しますと、これが、この点灯が消えて、正常に使えるようになると、まあ、いうことになります。それでは実際に車を走らせてみて、 警報がどのように作動するのかということをお伝えしていきたいと思います。それでは実際に車を走らせてみて、衝突防止機能についてのご紹介をしていきたいと思います。今まだ精密調整ということで入っている状態なんですけれども、それでも がいるんですけれどもちゃんと人もきめ細かに認識してくれるようになっています、はい、今ちょうどカーブに差し掛かったんですけれども急カーブの時もちゃんと気をつけてくださいということで言ってくれますで今対向車のトラックが来ているんですけどそこもちゃんと認識してくれるとかなり認識してくれる幅カメラが見ている幅というのが 広いのがお分かりいただけるのではないかなと思いますで調整が今完了しましてでこれで使えるようになりますまあ、調整するしていると最中でも普通で使えるんですけれどもでこのようにこれ今体験モードなのでかなり感度としては高めに設定しているんですけれども前の車の車間をちゃんとこのような形で表示もしてくれるように でこちらの、まあ、今第2世代のホンダセンシング、まあ、新しいホンダセンシングですと結構複数の車を見てくれたり単眼カメラ自体が広角になっているので幅広く認識してくれるようになっているんですけれどもミニアイのドライブレコーダーは非常に幅広くかつ人の検知ができるっていうのが。 やはりこの第3世代に関しては人の検知というものももちろんしてくれるんですけれどもアフターメーカーのドライブレコーダーとは思えないようなかなりきめ細かな安全性の持った機能というものを持っているのではないかなと思います。 このように先行者が発信すると検知してくれる。こんな選手行くと同じタイミングで検知してくれるので、かなり感度としては高いのではないかなと思います。今、前に車がいるよということで、未然に危ないですよっていう前にピピって知らせてくれるところも非常にいいんではないかと思います。最後に車線一括お見せしていこうと思うんですが、 あるのとないのととなないいいでだいぶ違うかなと思います25年ぐらい前の車に乗ってるんですけれども25年ぐらいの前の車になっちゃうと当然こういった安全運転支援系の装置というのはついてないわけなので通常この安全運転支援系の車に乗っちゃってるともうそれに慣れてしまってむしろ何もついてない車に乗るのが怖いなって思う時が正直あります。そういった時になんか安全運転支援 装置音だけでもいいからなんか鳴ってくれないかな。 不信感というのが半減してしまって、結構怖いなって思ったりすることもあったりします。まあ、そういった場合、まあ、そういった車につけるのがすごく。僕は。 所感をお伝えいたします。私のステップアゴンには第2世代の女センシングがついているんですけれども、人の検知であったり、急カーブ、侵入した時の速度が速い時なんかですと、減速してください気をけ。気をつけてくださいといった、そういった機能というのがついていないので、安全運転支援系のシステムの更新をするという意味においては、非常にお勧めできるアイテムだなと思いました。 もう一つは、ドライブレコーダー自体の機能も非常に良くて、フロントカメラだけになってしまうんですけれども、1944p ということで、かなり高画質、かつ高精細で、注意は問わず、綺麗に収録できるということで、基本性能として、ドライブレコーダーの基本性能としても高くて、かつ、安全運転支援系の装置自体も、 好感度に働いてくれるということもありますので、だいたい4万円ぐらいするものではあるんですけれども、全く安全運転支援系装置がついてない車にインストールするのは非常に良 い, い選択なんではないかなと思いました。はい。ってことで、こちらのミニアイの AI 衝突予防システム付きのドライブレコーダーをご紹介いたしました。